ただいまご紹介できましたソライロスよろしくお願いしますよろしくお願いしますいいですね青い空に白緒に行くの力いっぱいお持つ日の天気でございます、えー、力いっぱいここから踊らせていただきますのでごご声援のほどよろしくお願いします さん元気ですねいっっぱい踊ってい踊てきますのでよろしくお願いしますよそれではこの高等大会のにいらっしゃるお客様にサーゃ。はさあさあや よしよし春晩からか無限の空に本気に輝いている空への2022勝ち風あ はっはっけけさあさあさあ Thank <laughs> you. さこいって楽しいよね踊れよ はいははいはいはいはいはいはいはいいいは るどうもありがとうございまし た, しいいたしまありがとうございました